嗯 <laughs> 嗯 ほ っ, は っ, は っ, は っ, はっ 嘿 <laughs> リーダーだぞ やれやれ。うん、眠る永遠に。こ れ, れで終わりだ。 これでどうだああ Gracias. い や, い や, いやれこれで終わりだ。待ってろ今いいや、や、や、行くぞいや こ, こに消えるそれすぐ滅るすぐ滅るそれがボケの魔法だそれ 消えろ。やややや待待っっててろろ<笑>いい今今これれでだなもそがの魔法 行くぞいやっ それ行くぞそれここで消えろ、ね。やすべて滅びよ。れそれやそれそれそて滅びよれそれやそれそそれそれそれそれそれ いや、あ、それ。行くぞ。いや、あ、それ。これが僕の魔法だ。これで終わりだ。うういや、あやや、行くぞ。あ、それ。ここで消える。素で滅びよ。それ。いや、あ、それ。おろか。や、あ、それ。すべて滅びよ。いや。 が僕の魔法だそろかこころ消えろそれすもない待ってろっそろ今いいぞ待ったそろったそろったそろっそろったそろったそろったろったそろったころったそろっそっろっろろ 弾 い, <音声>いくぞ